から参りました右頂点です今作奈良の舞台は気仙沼市海と山の織りなす三陸の美しい自然とともに生きる人々の強さやしなやかさ気仙沼港祭りの賑やかさ地元を離れた人もいつまでも故郷を愛する気持ちを心を込めて表現いたしますどうぞよろしくお願いいたしますと頂戴しておりますそれでは右頂点の皆さんよろしくお願いいたします 会場の皆さん、こんにちはこんにちは声出していいんですよ、も う, う会場の皆さん、こんにちはこんにち は, にちは、はい、お付き合いありがとうございます。右、えー、頂点2回目の編部となります、えー。また1回目に、 続きまして、えー、精一杯踊らせていただきます。たくさんのご声を出してくださいね。いいですよ、声出し、えー。たくさんのご声よろしくお願いします。 ありがとうございました。